届いてますでしょうか届いていることを願います<笑>この間なんか届かなかった的な感じだったんですよねさあ今日はどうでしょうかああよかったはいこんにちは届いてますでしょうかこちら見えてますか<笑> あ, ありがとうございますさあそれではありがとうストレッチ始めてまいりましょうあやちゃんおはようございますよろしくお願いします さあ愛してる大好きありがとうの言葉を使いながら、えー、ストレッチするチ素敵なストレッチシュッターひろみが高音いたしましたこちらねぜひぜひ一緒にやりましょうはいということでこちらちょっと、えー、この言葉を忘れないようにここに置いときます映ってますはいいいです はいでではですね、いつものようにビフォーアフターからチェックしていきますよビフォーアとアフターをチェックす る, チェックするとですね、あの違いが分かります違いが分かると継続につながります継続につながるん違いが分かるとモチベーションになって継続につながりますので一緒にやってみてくださいはい、そして笑顔で行いましょう笑顔で行うと、えーコメンえー、呼吸ができますのではーい、では一緒にやりますよではチェックタイムです 両足を前に出してて、いいただいて両手を前にして、ン今日ね、もうシスターね、いろいろ乗っちゃったので、結構緩んでます。<笑>いろんなものに乗りましたこれ、何に乗ったかね、また終 わ, 終わりごご紹介させていただきます、私の新兵器。はい、ではい、いででかかがでしょうか はい、足先の、ね、位置を確認します、えー、そして膝裏の高さを確認しますでもねまだまだ伸びしろたっぷりですは い, い, いももの太ささんも確認しますももの太さがねストレッチやった後に変化が出てきますのでやってみてください、えー、チェックしてみてください、はい、では左足の上に右足さんを乗っけます指先を横に開いてグイグイするところからいきますよ これを愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントもう1セット必要な時はシスターがワンワンセットで声かけてきますのでそしたら2エートやってください、はい、では横に開いてタッタにするところからねはい今コメントさんいただきましたあっハナさんおはようございますよかったです今日は見れて<笑>あのこの間ねなぜか届かなかったねなぜかがわからないですシスターも<笑>はいでは足日からいきますよ 声出していきます。横に左手立ったりするとからチェックねボディのチェックしてからやってくださいはい途中で入るお 客, お客様も皆様もボディのチェック前屈チェックしてから始めますはい、では行きましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」 第2、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。手と足を握手します。足の甲を持って足先をグイグイ、足えつま先グイグイ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。ボディーごと、愛してる大好き、笑顔で。ね。はい、では、土踏まずの下側を持って足先をねじります。せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい足首くるぶしを持って振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、お膝ちょっと持ち上げたら、えー、足先をぐるぐる回しますせーの愛してる大好き肘ごと。 ありがとう。はい、愛してる大好き、笑顔で、反対回し、愛してる大好き、大きく回してね、はい、愛してる大好き、笑顔でね、はい、ではくるぶしを持って足を振ってください、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下です、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、足だけ振り。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右。愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの右足さんを床面につけていただいて横座り右足のふくらはぎさん内側をもみほぐしますキュウリの塩もみせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね体重かけてありがとう お膝のちょっと上の内側、キッカイさん、せーの愛してる、大好き、痛いね、ありがとう痛くてもいいです愛してる、大好きはい、ももの内ももさんどうぞ愛してる、大好き、体重をかけてほぐしてくださいはい、愛してる、大好き、ありがとうはい、では両方のお膝を立ててひっくり返してください 左右足の外側、ふくらはぎでいきます。体重かけて、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、では右足さんを立てます。ふくらはぎの裏側ですね。親指で揉みほぐします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔でね、はい、膝のちょっと上をグーでグリグリします膝上グリグリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き今度は膝のちょっと上ですせーの愛してる大好きありがとう笑顔で言葉を使ってねはい膝のお皿さん周りせーの愛してる大好きお皿の周りを動いてい愛してる大好きナイス ははい、ではももの後ろですね、もも裏ぐいぐい、4本の腕をぐさっとさしてゆすります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、盛大にどうぞ、ははい、では内ももをゆさゆさします、がっつりつかんでゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ゆすって、ゆすって、ありがとう、ももの外です。 はい、がっつりリ掴んで、せーの、愛してる大好きシスター、ちょっと内側入れてますけど、全然その場でいいですよ、ありがとう。はい、では、膝の裏さんに手を入れて、ぐいぐい、膝裏をぐいぐいやります、せーの、愛してる大好き、ありが、笑顔でね、愛してる大好き、ナイス。はい、では、膝を持ち上げて、膝下ブラブラ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。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 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスおひどと つ, つま先を内側に入れてももの横をほぐしますせーの愛してる大好き手でもいいですよありがとう手でやってもいいです肘でもいいですここワンワンセット、はい、愛してる大好き声出して笑顔でね 愛してるここ痛いよ<笑>痛いいよの正解ですはいではそのままのつま先とおひざの向きで左足さんのくるぶしをももの横に置っけてしごきますくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でどうぞワンモア愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの左足さんを下に置いて 右足さんを後ろにたたんで腰横グイグイ右の腰さんです右の腰に手を当ててグッと体重を落としたらグイグイほぐしますせーの愛してる大好きこれもボディを使ってね愛してる大好き笑顔でワンワンセット愛してる大好き大腿骨の周り 愛してる大好き大体骨の周りありがとうはい筋を伸ばして骨盤転がし左のおひざの外に左手右手のお尻を右手さんで触って骨盤大きく転がします後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいあワンワン大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、では 左, 左手を左の腰の横にして右手腰肘、肩を大きく、うん、回しますねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとうせーだ第に、どうぞワンモア。愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では手を頭の上で丸作ります はい、そして皆さんご一緒にいいですを言います。せーの、いいですはい、拍手ありがとうございます。<笑>ということで、右足完了。はい、では両足を伸ばしてチェックタイム。片足やったらチェックが入ります。はい、右手さんです。どうぞ。今日ね、だいぶ行きまし た, ッシュした。だいぶ<笑>背中の位置が低いです。皆さんどうでしょう お膝の下の隙間もね埋まってます。膝の高さが、ね、全然変わってくるね。はい、右のももさんが伸びました。左と全然違います。さあ、ちょっと休憩、水分とってください。ボディのね変化あったらコメントもお願いいたします。どうぞ。あ、千代子さん、こんにちは。どうもありがとうございます。おはようございます。ご参加ありがとうございます。さあ、ボディの変化いかがでしたでしょうか。 今日は皆さんお集まりでとっても嬉しいございます私水分取ってくださいはい、えー、こちらですね水分を取って、えー、デトックス効果がありますので、ね、あのしっかり水分を取って、えー、ストレッチ終わりにお出しになるものはお出しになってくださいシスターもそうします<笑>それで老廃物を溜め込まない出せるボディこれは重要ですね出す どうしてもね入ってくるのは入ってくるんですよ入ってくるからそれをため込まずに出せるボディっていうのが重要なんだよねはいということで水分を取ってボディを動かすとあ体が動いて血流が良くなって老廃物をお出しになりますはいでは次左足さんも行ってみましょうではあコメントいただきました2 0ンチぐらい伸びましたす ご, い<笑>すごいです あ, んさんありがとうございますね変化ありますよね さあ、では左足さんいってみましょう左足いってみようおおーはいありがとうございますさあでは左足のチェックをしていきます伸びしろはたっぷりイエーイ、はい、この言葉もねいつでも言ってください<笑>もう伸びしろたっぷりだったら自分に言い聞かせるってことですよはい、では左足さんです調査をして左足さんチェックいいですね<笑> だいい、ぶ言ってますこれ左のはい、右足さんははい、いいですす。ね。ちょっと違いがあります、はい、じゃあ右足さんの上に左足さんを乗けます足の指を横に開いて縦にグイグイやるのと か, からいきましょうでは声出していきます「愛してる大好きありがとう」2回しいてワンエイトねはい行きましょうせーの「愛してる大好きありがとう」声出してお隣の指「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きボディも使ってお隣の指、愛してる大好き、ありがとう。声出してお隣の指、愛してる大好き、ありがとう。大好き、ナイス。手と足を握手しますよ、指でグサッと、はい。足の甲を持って、足先をグイグイつま先 ね, ねじってきます、ボディーごと。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 愛してる大好きナイスお膝をちょっと持ち上げたらぐるっと大きく回しますせーの愛してる肘も大きく回してアーディボディーごとをも愛してる大好き反対回しどうぞ愛してる大好きボディーも大きく使ってね声出して「愛してる大好きナイスいいです」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 はい、ボディを後ろにちょっと倒してそしたら両足を上げて両手を上げて両手両足振りいきますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアセット愛してる大好きありがとう愛してる大好き貯金のポーズでキープ貯金いいですはいでは手を丸足をちょっと曲げていいので画面側にボディをねじって皆さんご一緒にせーのいいです <笑>いいですはいありがとうございます<笑>腹筋さんもついでに鍛えてますよはいでは左足のふくらはぎさんねついでに一緒にセットでもうこれセットで毎日やるっていうねはいでは、えー、ふくらはぎの内側さんキュウリの塩まみせーの愛してる大好きありがとう体重かけて愛してる大好きではお膝のちょっと上結界さんですせーの 愛してる大好き、ボディーごと、はい、愛してる大好き、内物さん、どうぞ、愛してる大好き、いたた会いたいですね、はい。大好き、ありがとう、はい、両方のお膝を立てて、ひっくり返しますよ、今度は左足のふくら外側です、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはいでは左足の立てて右足のその下に置いてくださいふくらはぎ下側せーの愛してる大好きありがとう痛いね愛してる大好き笑顔でね笑顔でどうぞ膝のちょっと下ゴリゴリします膝下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう 愛してる大好きお皿回りゴリゴリ愛してる大好きありがとういただき大好きありがとうはいでは桃もも裏ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう内ももをうさいさぐさっと持ってせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き外ももゆさゆさします外ももがっつり持ってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい、では膝裏をグイグイしますせーの愛してる大好き揉みほぐしてありがとう膝の裏です愛してる大好き ありがとうではちょっと膝をちょっとぶら下げあの足先をぶらぶらしますのでちょっと持ち上げてせーの愛してる大好き脱力です愛してる大好きナイス、はい、ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置をちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好きナイスいいですはいではこのももさんを伸ばしてももの上です 両方の手でほぐしてもいいし、肘でほぐしてもいいですせーの、愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ちょっと痛いでしょはい、つま先を下げて、ももの横ですせーの、愛してる、大好きここね、固まりやすいですよ、よくほぐして、大好きワンモーエイト、はい、愛してる、大好きありがとう、いてててて、愛してる、大好き 笑顔でね。はい、ではそのままつま先を膝を内側のまま右足のくるぶしをももの上に乗せてしごきますくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとうボディが熱くなってきたでしょ<笑>私もなりましたはいでは右足を下ろして左足をたたみます後ろ ね、横座りそしたら左の腰をこぐいて腰をぐっと腰骨からすっと落としたところ大腿骨の付け根を、ね、ほぐしますせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きマ モ, モエイト」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」 ははい、で先生、伸ばして骨盤を転がし右のお膝の横に右手をついて結構前の方ですよ、はい、左手はお尻ペタを触ってくださいそしら骨盤を前と後ろと大きく動かします背中が丸まるのと伸びるのと後ろに行く時に丸めて前に行った時はそちょっと反る感じ、はい、お顔が前向いておりますはい行きましょう、後ろからせーの愛してる、大好きありがとう。 せー第二、ワンモアエイト、愛してる大好きありがとう。せー第二、どうぞ、ナイス。ははい、で右手さんをですね、右の腰の横に置いて、左手さんは腰骨を持って背筋を伸ばして腰と肘と肩を大きく回します。骨盤ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはい愛してるももありがとう愛してる大好きナイスバッチリー右足はここまでで終了なんですが左足やったら両足骨盤転がしこれが最後ですはい、ではちょっとマットを畳んで座骨さんたちをね守る場合はマットを畳んでください痛くなければそのままでもいいですで、足の幅は 肩幅よりちょっと外に広く感じてあ足裏つけて安定させて背筋を伸ばしたら骨盤を転がしますので後ろの時は丸めて前に入れた時は反る感じこれも丸めるのと反るのを大きくやりますいきましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモア、エイト」はい「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きナイスオッケーですでは背筋を伸ばして頭の位置は上下だけで骨盤をその場で転がします行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエント愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスバッチですでは最後イーデスポーズいきますよ こ, れここまでセットですからね背筋を伸ばしてボディを倒す両足を上げるどっちか伸ばす はい、両手は頭の上で丸、はい、鏡の方、あ画面の方をちょっと見くはいでは皆さんご一緒にご唱和くださいいいですいきますよせーのいいですはいバッチリ、はい、拍手足を変える足の位置はどこでもいいですさあ腹筋を伸ばしてここで腹筋つかんてますナイスでーす OK <笑>ありがとうございますさあいかがでしたでしょうか 左足伸ばしてみてください。左足さんはい、いいですね。いっいきました。右足さん、さあどうですか？皆様お膝の裏もいいです。腿の張りもちょっと伸びてきた感じします。はい、バッチリです。さあ、変化ありましたでしょうか？どうぞコメントさんお書きいただいたりしていただければと思います。さあ、はい。では水分とってコメントタイムでしょう。 あと今日はシスターね。ええー。この、ありがとうございます、すみませシスターのちょっとちょっと。シスターのですね、新兵器をですね、あの、お伝えしたいと思います。新兵器をお見せします。<笑>ご興味あったら、あの、ご購入いただく、あの、生活に取り入れていただくのもね。 よろしいかと思いますシスターの新兵器さんはこちらです テ, テテテテテテテじゃーんあコメントいただきましたやっとのいいですすっきりありがとうございますさん、やっとでいいですよだんだんできてきますまあ一年後にねどんだけボディが変わるかって楽しみでございますさあではシスターの新兵器さんの登場ですこちらですどうもテテテテじゃん この人、これ、こ<笑>こういうい角度になってあります。これ、どのように使うかというとですね、まあ、これね、角度がいろんな段階で、一番緩い場合はこのぐらいの角度。ね、だんだん6段階やって、システムはま一番高いところで使ってますけど、ここにね、乗りますよ、足で。じ<笑>ゃお顔が見えなくなっちゃうけど、こういう角度にするんです こういうふくら さ, さあふくらはぎさんがすっごい伸びやすいふくらはぎさんからハムさんま、ね、でそんでここであの前屈してもいいですしでちょっとこれでお尻の位置がね後ろにあったらこれは少し前にしていくとすごい角度になるんですよ今度<笑>体重を全部支えていただくので、ね、ここで足踏みをしたりとかねしてすごいほぐれるっていうね<笑>素敵な素敵なものでございます なんていうなんていうもの名前は何でしょうねはいこのような方をご紹介しましたこの方はねあのー、お使いさせていただいてねさらにね伸びくるようになりましたのでちょっとご紹介させていただきましたということでありがとうございましたスタンスタンさんっていうのかなはいということでありがとうございましたさあえーと次のストレッチは、えー 明 日, 明日9時からまたございますのでぜひぜひご参加ください今日ね新しくあご参加いただいた千代子さんもねぜひ日々やってみる。すごい面白い<笑>すごいでしょ花さんこれあのねまたシスターのねデフォルト初期設定のボディがね徐々に変わってくると思うんでねそのご報告もさせていただきますぜひあの気に入ったらちょっとやってみてください<笑> はい、ということでありがとうございましたいいです皆様とってもいいですさあではですねまた明日9時からやってますで、えっと、今週はあと金曜日と日曜日あれ土曜日はできないそうだ土曜日はできない日曜日もございますのでねあの試してみてくださいはい川南さんまた明日千代子さんもありがとうございましたあやさんもありがとうございましたごきんようでは h a e、nice, a n i c e g r e a t e t u e s d a y バ, バイバイ。失礼します